好我是鹿讲今天要来公司拍的影片是我要图集大家的包包内容噔噔噔噔噔，已经很久没有拍这个系列了想到过了一个季节然后公司又有新人进来应该大家可以看一下他们包包里面装什么东西他是我们那内部里面的台湾社员超可爱的他超级像日本人他应该是我们整家公司里面就像日本人托迪<笑>把把布の中身をチェックさせてください OK <笑> あっさりみなさんこんにちはこんにちは、コティですこんにちはまずヘッドホンこれはいつも聞きながら来ています最近は何話男子を聞きながら<笑>何話男子何聞いてますかダイヤモンドスマイルダイヤモンドスマイル誰がしきですか大橋君です私はダイ君です<笑><わー><笑>これなんかサロンでもらったバッグでニコバッグみたいな感じ 手に塗れてても大丈夫なバンクを持ってきましたまずは化粧ポーチこれがねめっちゃいいんですよクッションファンデ薄付きでツヤツヤになるから気に入ってますニベアとこれもねめっちゃいいんですよこれなんか友達が働いてる会社のリップで、えー、なんか日本の多分リップの会社なんだけどなんかすごいちょっと韓国っぽい感じちょっとブラウンレッドみたいな色味が気に入ってますあとはいつも使ってるボビーブラウンの アイシャドウ船のタイプのハンドクリームえー、すごいいい匂いなのでございますわよこれ<笑> あ, れあお香水みたいてこうやってピッ ピ, ピってやってこれとってねすごいすごくない詳細はよく分かってないけどそう、初めてこういうのもらってから持ち歩いていまーすありがとうございます次はででーサウナハットちょっとストレスがたまったらもうサウナに行っておりますサウナより遅くまでやってるから 仕事終わりとかリモートの時も業務が終わったらサウナに行くことが最近めちゃくちゃ多いですいつも一人で行ってますえっとね彼氏と行くだけ一緒に行ってあの男女で違うから結局一人で行く最近まさみさんに誕生日プレゼントにもらって初めて使うようになってもう彼の子前のじゃねもう全然違うんですよあとは朝から何 もちろんあります私が開けたシーヨミンチでねルーちゃんに台湾のお土産でもらってこれは絶対日本人は知りませんって言ってえー<笑>って出したらあっこの鶏紙<笑>ねえもうこれ何回も言ってくる<笑>何回も言ってくる<笑>もう前の動画も言ってた<笑>あとはサングラス<笑>え似合うこれキューツキュートキュート怖いおもろすねえ翻訳しないで<笑> あまりこれに帽子かぶって胸をつけたらもう不審者なんですよ。<笑>本当だ。<笑>やばい。あとはそうお財布でしょ。メシね。こんな感じです。はい。ありがとうございますい。こんにちは。こんにちは。今日はお二人のバッグの中身をチェックしたいと思います。バッグの中身ですか。そうです。何が出てくるかちょっとわかんないですけど。じゃん。バッグはですね。 イギリスの軍基地で本当に使ってた生地をリメイクしたバッグになりますこれねめっちゃ収納があってポケットが12345あとエアポッツ入れ6入ってるんですジアムはまずお仕事用のノートですずーっとなんかいろいろメモして今日やることとかトゥ ル, ルーをここに書いてます毛量がいいっぱいあるので大事です<笑> おやつ、うん、今ちょっともう食べちゃったんですけど今日はキウイが入ってました<笑>すごいこれは私がよく行く自転車屋さんのコインケースです ね, ねーんーかわいい大変辛いこれはビートンお母さんからもらいましたあとブルーライトのメガネああこういう感じえめっちゃ似合う<笑>本当に<笑>あとはめっちゃ小物が出てくるビタミン C あと鼻がスースーするやつあとガムあとリップボビーブラウンのバハマブラウンっていう色私これ一番好きなの5本目すごいめっちゃ好きなんですこの色がジャンヒン私の必需品これどんな感じで使うんですかこれは肩とか首が痛い時にロールオンタイプになっているから<笑>こうやってグーってやると治るんですもう最後ですねじゃあ、はい、<笑>マーシャルこれめっちゃ好き でね も, もうおしゃれ似合うんですよすべてですすごいありがとうございますすごい入ってますねそうだから本当に、ントにいっぱい入るからはいコウさんお願いしますうわおかんねえ真っ赤っ青い手帳ね 我会戴手张但其实几乎都没有在洗<笑><笑>我的镜、wow. 这个我也用很久涂完的護唇膏蛮薄荷涼感的嗯这个也很推荐给大家我也还蛮喜欢这个牌子的对原理也都很可爱有点张的髮圈这个是不碎卡藏跟社长送的圣诞礼物何何何的稿子 哎何压的啊マスク啊面白。你把它自行就是可能到外面吃饭的时候啊如果直接放在桌上就会就会比较不会生。哦哇<笑>。一杯入るね。哇<笑>。超级好看<笑>推荐你大家觉。这个是防晒然后这个是副手霜包包里面一定会装有分法。这是台湾。Lightsy。一 すごいありがとうございますセイカさんですこれですね w 行<笑><笑>きますよお願いしますまず上に被せているもの w なんですかね。スカーフを上に被せておりますバッグの中身を見えないように被せるスカーフです次大きいのからいっちゃいますねえ、先にトップスめっちゃ可愛いんですえ、嘘これ新しく出るやつです水筒中に入っているのは水です<笑> これかわいいですね。そう、これさ、あのユナイテッドアロンで買ったの、ここは、ポーチですね。非常に、誕生日にいただきました、ポーチ。初めて、あの、恋人にポーチを誕生日にいただいたんですけども、こちら、えー、<笑>ハンズクリーム、ヘアオイル、あと、防水、ップも入ってるんですけど、最近使うやつ。イソップとシャネルなんですけど、なぜか。 ペンも入ってますね。こちらの香水に。次<笑>こちら、お化粧直しでございます。最近さ、言ってたじゃないですか、ブリうん、これミラーの。ルさんにお土産。うん、え、嘘。え、ありがとうございます。タイの鏡いただきました。え、ありがとうございます。<笑>形はお揃い、デザイン違い、美しいお顔を映してください。ありがとうございます。もう照れますね。<笑><笑>あ、でも、こっからは全然もうさ、みんなと同じだと思うんだけど。 財布でしょうん名刺ででしょ、うん、あと最近さちょっと女子力上げたいと思ってハンカチとさこうティッシュケースみたいなの持ち歩いてんのすごいスケジュール帳ですねみんな結構手帳持ってる本当？みんな持ってまし た,、うん、持ってましたやっぱさみんなデジタルも好きだけど描きたいよね面白いでも私のスケジュール帳面白くて叶えたいスケジュールを描くんです、えー、ん決まったスケジュールじゃなくて なんかこうなりたいスてジュ書くっていうポイでね大事なんですよ逆算するっていうはい私のたまの中身ですありがとうございますはいハルちゃんとつけきですはいハルちゃんのバッグを中身見せてください は, はい私のバッグこちらですこれはビンテージのやつなんですけどじゃあまずは何かティッシュうんこれみんな持ってますよあと財布試し このブランド自体もいろんな革製品を扱っててめっちゃ可愛くて、うんくね、ちょっと大人っぽい緑だねそうです、ね、私緑大好きだしで深い色だから長く使えるしめっちゃ気に入ってます可愛 い, いですで私超コンパクトでもなんかいつもこういうコンパクトなバッグにめっちゃ大きいサブバッグもあってそこに PC とか入れてるんですあとリップシャネルとこれシェリーズ前ランデベで発売してたリップですピンク色で可愛い今つけてる感もでちょっとマットで 可愛 い, いね<笑>、うん。似合ってる。そう、なんか赤色とかばっかり多いんだけど、うんはい。最近ピンクをつけたいなと思ってトライしました。<笑>あとはサングラス。え、可愛 い, い。なんか最近すごい日本って暑いんですよ。暑いんです。台湾もこんな暑いのかな。え、でもなんか最近日本の方がやばい気がするえ。ね、やばい気がします。結構日差しが反射して、なんか目がやられる人が多いらしくて。ええー。 以以上今公司的大家的包包包包好用生活印象深刻はい。